んああやっべもしもし終わり時間見てなかったうんいやあんまり進んでねえんだよなついついさそうそうそうアルバムとか出てくるとついつい見ちゃうじゃんあ分かったよ少し遅れるけど必ず行くから 主役俺のことかはっ、<笑>都合のいいことばっかりって、ただ単に飲みたいだけなんだろうん、バカ。うん、わかった。じゃあ後でな。おい。<笑>ああ。ほんと、全然進んでねえな。 とりあえず、この分だけでも片付けてから出かけるか。よいしょ。ああ俺は、数日前に上京してきた。上京の理由は至って普通で、語るほどのことでもない。今夜は、 同居の状況仲間と引っ越し祝いと称しての飲み会が予定されていた。時間になっても現れない俺の携帯へ友人が電話をかけてきたんだ。失敗したなぁ。何でもかんでも詰め込んできちまって。 なんだ こ, れこんなの入れとっか俺は懐かしいその記録媒体を手に取って裏表を確認した独特の匂いが鼻をつくその刺激で何かが頭の中にぼんやり浮かんだでもその何かはわからないまま記憶の奥に消えていった 46分のテープか。何入ってんだろう。歌かな。テープの A 面に黒い手書きの文字で、丸の中に数字で2と書かれていた。丸2。俺は顔をしかめながら、そのテープが入っていた段ボールをあさった。確信はなかったが、 もしかしたらと思ってのことだ。すると、下の方からイヤホンのコードがぐるぐると巻きついたカセットプレイヤーが出てきた。今時ボールペンくらいの大きさがあれば、十二分に曲が聴ける世の中、CD プレイヤーすら珍しいというのに、なぜカセットテープやプレイヤーが段ボールに入っているのか、疑問には思ったが、 深くは考えなかった懐かしいなああそうそう買って一週間ってここへこませたんだよなあの時はそんなショックだったぜカセットプレイヤーの傷を撫でながら昔を懐かしんでいたイジェクトボタンを押すとカバーが開きそこへ さっきのカセットテープを入れ、閉じた。そのカセットテープに録音されていたのは、友達と自分の声だった。どこか外にいるのだろうか。怯えた声、ひそひそと喋る声、時折、悲鳴のような、絶叫のような声が響く。テープから流れ出る自分の声は若い、というより、幼い印象だ。 自分がまだ中学生の頃だろうか。テープを聞いているうちに少しずつ記憶が蘇ってきた。そうだ。これは地元で有名だった心霊スポットへ行った時のものだ。当時録音ができる機器は実家にあったカセットプレイヤーだけだった。何か撮れるかもしれないと面白い半分で 録音機能がついたカセットプレイヤーを持って出かけたんだ。当時、録音ができる機器は実家にあったカセットプレイヤーだけだった。テープの表面に書かれていた丸二というのは二つ目ということだろうかそれとも二回目ということだろうかその辺はいまいちはっきりしない。このテープ、おそこで撮っ やつか結局何も起きなかったんだよなんなんだ何の音だ何か入ってるな。 当時、その場には男友達二人と俺の三人だけだった。周りは薄暗かったから他に人がいたのかもしれないが、でも当時の小さなカセットレコーダーでどこまでの音が拾えたのか、風や木などの物音がなんとなく人の声に聞こえているだけかもしれない。うん パソコンに取り込んでみるか。ネット依存はいなめない俺だった。引っ越ししてきて一番にセッティングしたのはパソコンだ。だからすでに電源も入っている。カセットプレイヤーから LINE で PC 接続し、音声をデジタル変換することにした。テープ一本分の変換となると時間がかかる。とりあえず気になっている部分だけを変換し取り込んだ。 それは5秒程度の音声だったボリュームを上げてノイズ軽減とあとはこれとこれをかければいいか一通り音声データに加工を施した後再生ボタンをクリックした。 うんもう少し輪郭をはっきりさせてみるか私の声聞こえるなんだこの音いやもう声だよなあどう聞いても女の声だろこれ。 俺は音声をリピート再生に切り替えた私の声聞こえる私の声聞こえる私の声 や, やっぱり聞こえるこってやばい声かなこ の, ものってことかな私の声ネットに上げてみ る, かる。いや友達にこれを聞いてもらってからにしよう。 聞こえる<笑>どうしていいかわかんねえやこんなの聞こえるあたしの声聞こえる聞こえてるよは聞こえる俺は思わず繰り返される女の問いかけに答えていたその時だった私の声 全身が震えたと同時に俺は音声の再生を止めた部屋の中を静寂が支配する息をするのもはばかられるようなそんな緊迫した静寂 な, なんだか声が変わった。 気のせいが俺はパソコンの画面に映っているその謎の音声の波形を凝視していた唾を飲み込み何とも言えないモヤモヤした気持ちを払拭するためもう一度その音声を確認することにしたゆっくりとマウスポインタが 再生ボタンの上へと移動するきっと気のせいだ自分にそう言い聞かせて再生を押した見つけた。